ということで、次のメール行きたいと思います、はい。ペンネーム、エレガントナノマシンさんからいただきました。んーだよ僕らに聞かせて、小原さん。d s 頑張って、小賀さんを、今回も言わせてくださいね、という。ちょっと待って。あの、これは、うん、まあ、バキューンが入るのかなえっ、ー、と。 はがきですね<笑>なかなかしっかりしたねあのキラキラしたいい紙ですよこれこれはバキュン入るんですかねえっとバキュンが入るということで説明をしますとあの今ねあの大人気のあのアイドルグループのおはがきですねでそのねあのアイドルグループの中にあの小原という名字 の, あのキャラクターがおります<笑>私もえっ、ー、と存じ上げております でね、まあ、私は小原ですが、このキャラクターは小原さんですよね。<笑>なので、あの、私、あの、読み上げているとき、あ、なんていい人なんだと思ってひっくり返したら、こちらの小原さんだったから、私に対するメッセージではないですよね。<笑>えっと、うんと、このキャラクターが、<笑> 無理やりドーンだよって言ってくれるハガキになっているんですけれども、うんえっと、私はこんなに偉大な作品と喧嘩をしたくないので、<笑>あの、ちょっとそっとしておこうかなと、思います。ねうんうん、あの、ぜひね、エレガントナノマシンさんは、あの、妄想でドーンだよ何度も頭の中でリピートしてください。<笑>私は絶対にこの、言いません。ありがとうございます。<笑>